まず材料説明いきます。じゃがいも2個。これね、4億たわしで洗ってあります。皮付きでやってください。なぜ皮付きかというと、皮、皮もですね、栄養があるし、皮にですね、ちょっとね、じゃがいものね、土臭さがあるんですね。これがジャーマンポテトすごく重要になるので、ぜひ皮付きで作ってみてください。あと、えっ、ー、と、玉ねぎ。4分の1で 60g 使います。で、ここがベーコン使います。はい。えっ、ー、と、ニンニクが、えっ、ー、と、ふかけ。結構ね、入れます、僕。ね、じゃがいもです。 じゃがいもなんですけどもまあこれいろんな切り方があると思うんですが大体、まあ、いい1センチ1 2センチの幅ですかねで切っておきますはい、まあ、なるべくね厚切りあのじゃがいもぐらいの厚さがいいと思います一個今回ははいで、えー、ベーコンも切っていきますはい拍子切りにしていきますあとニンニクですニンニクこんな感じで切っていっちゃいましょうかね本当に 今回まああこれ全 部, 全部切れ終わりましたじゃがいもねチンするんですよレンチン、えー、そうすることによって生焼けを防ぐんですねじゃあこれね大体3分、はい、3分待ってる間にですね準備しておきましょうかはいじゃあですねえー、とフライパン火にかけますで大体ねオリューブオイル小さじ2ぐらい、えー、引きます でえー、まず最初にベーコン炒めていきます中弱めの中火ぐらいで炒めてじっくりじっくり炒めていきますもう軽く表面に焦げ目がつくぐらいで大丈夫 で, でこうしたらベーコンを端に寄せていきますこれです3分チンしたの で, できるだけ表面を焼き付けたいのでこれ剥がしてもらってですね表面をね焼き付けていきますじゃがいもに焦げ目をつけていきますそうするとものすごい香ばしくなって美味しいので、えっと、並べ終えたらその上にね玉ねぎを加えていきますこれで中火ぐらいにしてじゃがいもを焼く感じです焼き目をつけていく感じです いい感じにこの焼き目がめちゃめちゃ美味しいんですよ一回ひっくり返して混ぜていくときにまずコンソメ小さし1今日一よりちょっと山盛りこいつを加えー、こていきますジャーマンポテトにはねこれが一番合いますあのバターまずここら辺に入れてください で, すよでこの油たまりができるのでここにですね先ほど切ったにんにくを入れていきますで、えー、香りを出していきます ベーコンもカリカリにで、えー、じゃがい も, もカリッと焼いているので、えー、最初にニンニクを入れると焦げちゃうのでニンニクは後からいきますで本当にすぐ火が通ってくるのでそしたら大きく混ぜますそしたら最後に黒胡椒を少し少し結構ガッツリかけてあどうですか 絶対焦がさないように、あのそんな強火じゃなくていいですよ、中火ぐらい。で、えっ、ー、と、にんにくもこのぐらいになると、いいきつね色になってくるんですよ。いいきつね色。で、えー、こうなったら、試合に酒です。これで、えー、この焦げとかを全部ソースに変えていくるんですよ。でね、もうちょい。大さじ一半ぐらい。 これが至高のジャーマンポテトです。はい。えっ、ー、と、ちょっと味を見て。うん、少し塩で加えこれお好みです。なんか結構ちゃんとるのな。鉄<笑>板に移します。で、おいこしょう。こしょうはね、もうね、思ってるね。三番。めっちゃこの香り重要なんだよ。 上にちょっとパセリかけると、えー、ちょっとお店っぽくなるんでねはいえっ、ー、となければないでいいですはいじゃあこちらで至高のシャーマンポテト